皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。これは、プログラミングスチャレンジ、ウィーク4、えー、とパーツ1、動的なプログラミングの授業からを始めます。うんと、まあこう、先週と今週が連続で、あの、3つの授業があったので、結構、えー、とペースが厳しいと思いますが、 えー、っと、まあ、先週も今週も、えー、っと、探索問題でしたので、まあ、ある程度関連性が高い授業ですので、まあ、今回の授業が先週の授業に続きと考えればと思います。あともう一つなんですけど、まあ、あの、動的なプログラミングは、プログラミングチャレンジ、プログラミングコンテストの中で、結構と重要なトピックですので、まあ、 この授業、この科目の中にこの授業は特に重要と思いますので、ぜひ、えー、と見てください。えーまあ、では、まず、えーと、先週のあと復習を、えー、と見ましょう、まあ。先週は探索アオグリスムを主に説明しましたですね。で探索アオグリスムというのは、まあえーと、順番である問題に対してすべての 答えをチェックして、そうすると、えっ、ー、と、正しい答えを、まあ、見つかる。なお、その5かがちょっと長くなる可能性がありますので、えっ、ー、と、まあ、探索問題を、探索アゴリスムを実装するときに、まあ、あの、完全探索で探索空間をうまくプローニングして、アゴリスムの、ここ、あと、効率が上がる点があります。もう一つの手が、まあ、ディ d ァイデン・コンクアップ。 つまり、あの、微分探索で、えっ、ー、と、探索空間をどんどん、ステップずつに半分、半分、半分に切り分けることですね。最後はグリーディ法。で、グリーディ法っていうことが、まあ、なんか、ある特定、ある、ある特徴がある、えっ、ー、と、課題の場合ですと、あの、なんていう、その目的に向けて、 探索していくと早く解けるけど、うまくいかないとえー、っと。まあ、っ間違えている答えが出てしまうことがあります。で、えっと今週がまあ、その探索アグリスの中のもう一つの動的なプログラミングを紹介します。で、動的なプログラミングについては。 まあ、あの、前も言いましたけど、プログラミングチャレンジ、つまり、えっと、競技プログラミングのサイトとか、競技プログラミングのイベントの中に、あとその、ポピュラー、あと、法の一つであるし、で、基本的にのアイディアが、実は、なんかその、この授業で初めて解いたの、3n プラス1問題。覚えてますか ?3n プラス1問題。3n プラス1問題では、 そのミームテーブルが使いましたよね。なんかその関数が何回同じ数字に関数を計算を繰り返して、その繰り返し計算が避けるために、えー、と計算の結果をテーブルに保存しました。まあ、実は動的なプログラミングも同じアイディアですので、そのアイディアを頭に持って、この授業を見ましょう。で、授業始まる前に、ちょっとだけ、えっ、ー、と、課題の提出状況を 一緒に見たいと思います。ですね。で、えっ、ー、と、まあ、これは、えー、第一種名も、第一種名が、あの、締め切りが来て、だいたい60人ぐらい、70人ぐらいがと し, しましたですね。皆さんお疲れ様です。まあ、今度は、なんか、この何が4課題とか、何が5課題、何が8課題を計算するようにスクリプトを学校予定ですので、ぜひそれも楽しみにしてください。 で、えっと、第2種目が、あと締め切りはあと2日間で、えっと、まあ、アーミーバーディズとグリッドスセスが一番解けてる人が多かったので、まだなんか、あと、この問題をやってみてない、まあ、20人ぐらいの方な方は、ぜひ、アーミーバーディズとグリッドスセスをやってみてください。あまり難しくない問題ですし。ファイルフラグメンテーションが解けてる人は割と少ないんですが、すごい面白い、あと、プログラミングチャレンジなので、ぜひ、 やってみてください。あとは、まあ、えっ、ー、と、まあ、ニュースフェーパーズがあまり難しくないで、フリークエントヴェールこの中に多分一番難しいかもしれないですね。あと、今週、えっと、先週の探索問題の中で、まあ、ドラゴンはフルワータとストレインドブロッアと一番簡単な、えっ、ー、と、問題なので、まあ、必ずここから、えっ、ー、と、解けてください。 その後は、まあ、シンプルエクエーションが、従業の資料の中で解き方が、いろいろなヒントが書いてますので、これを調整すればと思います。あと、ンズがえっが、ちょっと難しい目の問題ってなり、うゾーンズとリード・ビシ e ップ s はちょっと難しい問題 で, ですが、r o u h the Desert が、なんか、あの、見て分かりにくいとか、まあ、ちょっと難しそうであるけど、そんなに難しくないから、ぜひ、あの、まあ、もう一問題を解けたい人は、まあ、 フルーレデンザクとかバーズを検討していってください。で、これは今週の問題は後で話します。まあ、すでに一人二人が解けてますので、まあ、それはもう、あの、競技プログラミングでの的なプログラミングが出てる方かもしれないですね。では、えっと、今週の授業に行きましょう。じゃあ、動的なプロ グ, 動的プログラミングって何ですか まあ、動的プログラミングが前も言ったんですが、えっ、ー、と、探索、探索アグリスムの一種類です。で、基本的なアイディアが、答えの部分部分を作って、その部分部分を組み合わせして、えっ、ー、と、まあ、作った部分をメモリに保存していく。ですね。あの、アイディアとしてはこの3点ですね。まずは、DP テーブルが、その動的プログラミングの、えっ、ー、と、 中止的なポイントですね。動的ってなんかデダイナミックプログラミングで DP ってことですね。で、その DP テーブル、その表の、えっと、それぞれの、えっと、縦軸とか横軸とか、まあ、三次元の場合だとその三次元軸とか、うん、えっと、その関数、えっと、問題を解けるための関数の、えっと、パラメータそれぞれとなります。ですね。で、その関数を決めて、 次は、えっ、ー、と、その初期状態を関数に記入する。で、次は初期状態から、その関数、その表の他の、えっ、ー、と、ところをどんどん計算していて、それは、まあ、あと再帰関数であるか、それとも、なんか、フォアルックでやるんですね。で、えっ、ー、と、いつ、あと、動的プログラミングを使うんですね。 あ, まあ、あと、競技プログラミングの中で、えーと、最適化を関連する問題とか、あとは何か数える問題とかは、なんか DP の匂いがするというんですね。あこれはなんか何かに何々のベストとか、何々のいくつかとかを出てくるの題は、これがなんか DP もあるかなって思いますね。 あの、英語ですと、まあ、count the number of solutions とか、find the minimum cost とか、find the maximum length とか。もちろん、場合によっては、グラフ問題もあるんですが、まあ、あの、今回が、たくさん例を見て、えっと、まあ、これ、問題が、時期の例がするとか、を見ながら、理解すると思うんですね。で、DP って、あと、コストがどれぐらいなんですね。まあ、DP コストが実はわかりやすい。 ね、DP コーストが、えっと DP 表のサイズと同じ。まあ、DP, DP 表のサイズ、えっと、×DP 表の1箇所を入れるところの、えっと、コストとなります。そうすると、まっ、あ、すぐ、なんか DP の便利なところがどれぐらい大きなのか、この問題が DP 表の大きさを考えて、まあ、この問題が DP で解けるかどうか、すぐ単にできます。ですね。 あと、あの、この DP がこの問題に解けるかどうかを考かないときに、の DP の正しさを証明するために、それは数学のインダクションの証明と同じですね。まあ、実は DP とインダクションがすごい似てるなことを、似てるところが多いので、あの、この授業で理論には深く踏む予定はないんですが、あと DP の、えっ、ー、と、順番が、えっと、 インダクションの証明の順番と、まあ、本当に近いんですね。両方が、その、なんていう、そのトポグラフィックグラフ、つまり、その、順番があるグラフのもとに作られているものからです。その、まあ、この話は、なんか、教科書に、その、この講義の教科書の第4章に書いてありますので、ぜひ、興味がある方は見てみてください。 では、えっと、この授業が、まあ、あの、理論じゃなくて、DP のサンプルを、まあ、たくさんどんどん出て、と見せます。えっと、まあ、この問題の解き方は、このものはこれです。この問題の解き方はそういうふうに進めたいと思います。ただし、えっと、まあ、この、それぞれの問題を説明する前に、まず問題の、あと、概要を説明して、 その次は問題の全員探索を説明してで、その次は問題の DP 法で説明することです。まあ、あの、解け方を説明する前に、まあ、先週も同じで、ビデオをポーズして、自分で紙 と,、えー、とペインで溶けてみてください。溶けてみるということが、なんか DP 表を作ってみてください。探索空間、全員探索の探索空間を作ってみてください。 そうしないと、なんか聞くだけになりますので、あまり、えっ、ー、と、学習にならない。で、まず自分で、えっ、ー、とか、あと、答えを作ってみて、その後にその答えが正しいかどうかをチェックしてください。では、最初の問題行きましょう。この問題が、ウェディングショッピング、まあ、つまり、結婚パーティーのお買い物ですね。これは、あの、今週の課題の中の、えっ、ー、と、最初の問題です。 で、えっ、ー、と、この問題の概要はこんな感じです。なんかその、まあ、あと、結婚式のためにショッピングすることで、そのショッピングの中に、えっ、ー、と、C 種類のアイテムが買わないといけない。まあ、例えば、えっ、ー、とたた、食べ物とか、あのコップとか、っと、ドレスとかですね。で、それぞれの種類が、検診の選択肢があります。例えば、ドレスが3つがあります。コップが4つがあります。 で、それぞれのオプション、それぞれの選択が、えっと、コストがあります。ね。例えば、赤のドレスが、えっと、100。白のドレスが200。そうですね。で、この問題の目的が、それぞれの種類から一つのオプションを選択することが必要です。で、えっと、できるだけ、そのコストが最大化したい。ですね。全部合わせてコストが最大化したい。 ただし、最大化するには、するのに、えっ、ー、と、全体の予算 M を超えてはいけません。つまり、あと、M の予算を超えないで、できるだけ予算まで近づきたい。っていうことです。まあ、例えば、えっ、ー、と、M が、えっ、ー、と、まあ、サンプル入力では M が200。で、あ、すみません。 最大の M が200。M が1から200になります。で C、種類の数が1から20。最大20種類。で、KC、つまり種類の中の選択値。0から20。すみません、1から20。ですね。だから、と最大20種類で、それぞれの種類が最大20選択。まあ、これは組み合わせ問題ですよね。ですので、 えっと、最大の可能性が、すべての組み合わせが20種類の20選択状、20の20状。すごい大きいなので、これは 全,、えっと、全探索は無理でしょう。ですねまあ、それでも、えっと、この前の重量もできるんですが、この問題が何か正しく答いか確認するために、まず全探索で解けてみましょう。 では、これは例です。じゃ、この例が C が3、KC が三と二と四ですね。で、えっ、ー、と、クラス、まあ、あえっと、C が三ですので、クラスが K0、k 一、えっ、ー、と、k 二ですね。で、えっ、ー、と、それぞれのアイテムが六四八五十一五三十の、えっ、ー、と、コストになります。 で、あと、もし、M、予算が20の場合だと、答えが19ですね。で、この答えがどういうふうに作れるか。例えば、K0 から8を買って、K1 から10を買って、K2 から1を買うと、これは19のコストになります。でも、これだけではないんですよね。例えば、K0 を6買って、えっと、K1 は10を買って、で、K4 が 3を買うと、これも19。いくつか、なんかこの19の答えだと、いくつかの形があります。一方、予算が9の場合だと、この問題が回、えっと、解答がありえ、あと、ありません。ですね。この組み合わせ、どうしても、どう見てもどう、どう見て組み合わせしても、えっと、9以内ができる。まあ、一番低いコストが、例えば K0 から4を買って、 K1 から5を買って、K2 から1を買うと、これは、あの こ, のもえっと、このサンプルの、えっと、ミニマルコストで10なので、9は、えっと、できません。ですね。では、えっ、ー、と、まあ、これは探索問題ですね。いくつかの組み合わせを探して、あのベストな組み合わせを新しい答えです。残念だけど、えっと、グリーディー方がこれはできないんですよね。 あっとまあ、これを見て、例えばクリーディの場合だと、えっと、最大を買うとか。で最大、予算以内で最大コーストを買ってしまうと正しい答えが出てこないので g r e e d ーディは、えっと、8を買って次は10を買ってあこの場合だとは ま, あまだですよね。8、1 でも、あの、グリーディで解けない場合を作るのはすごい簡単ですので、まあ、自分でちょっとやってみてください。グリーディでやると正しい答えが出てこないサーです。では、えっと、全探索が、えっと、再帰関数で解けましょう。前再帰関数がこの SHOPMG を考えます。SHOPMG とは、えっと、まあ、 M の予算が残っているときに、種類 G のベストアイテム、KG の中のベストアイテムを探します。で、えっと、この関数の戻ってくるのは、その残っている予算です。で、この関数の中身が、えっと、すべての KGI をテストして、で、そのテストする前には、まず M プラス KGI と G プラス1を呼で、つまり、っと、 M プラス、なんかその、使ったお金が M プラス AKJ のコスト。で、えっ、ー、と、あ、これディイニングバージェってじゃなくて、なんかどれぐらい、どれぐらい、どれぐらいお金使ったんですね。で、くら、えっ、ー、と、種類は次の種類となります。で、その再帰関数のストップコンディションが2つ。まず、小さい M が予算より大きければ、もう予算きれいなので、開始はマイナス1。 ダメだったってことですね。で、あの、ストップコンディション2が、えっと、その、シャープ MC。この C が、えっと、種類の数なので、で、あたりは3種類だと3。でも、種類が0、1、2なので、3まで行くと、すべての種類が選んだっていう意味になりますので、これは、すべてを変えましたので、えっと、使ったお金を開始します。で、あの、まあ、覚えてください。使ったお金の目的は、めっちゃだらとたくさんお金を使いたい。 で、正規状態が00。つまり、お金を使ってないときに、えっ、ー、と、周囲ゼロからを選択したい。それはコードはまあちょっと説明が長いけど、あの、ショップのコードが、この4行だけですね。えっ、ー、と、ショップ MG が、M は M をよく聞ければ、まあ、ダメだった。マイナス G が C であれば、もう全部買ったので M を開始します。で、その他の場合だと、あの、まあ、ここはループが for あの愛に対し、すべての形式の中の愛で、えっと、これを、なんかこのマックスを返して、なんかその、ショップ M プラスプラス AG と G プラス。これはすべての愛に対して計算して、その最大を開始することですね。これは、まあちょっと実際にプログラムするときに、これはもう少し大きくするかもしれないけど、まあこんな簡単なプログラムで先端策が行ただし、 前言った通りに、全探索がダメですね。二重の二重乗ですね。なんで、全探索はそんなにダメなんでそんなにと、時間がかかるのかというと、これは、あの、その 3n プラス1問題、1問題のように、何回も何回も何回も同じ再帰関数を読んます。例えば、この例を見てください。この例の中で、 あと、何ていうこの例の中で、この、ショップ一1 2が何回呼びかくんですね。例えば00から始まると、まず、えっ、ー、と、61を呼んで、で、61の中で、6プラス4が10だから、ここが、えっ、ー、と、 ショップ12を呼びました。で、次はこの4を呼ぶときに、4、1を行くと、ここがショップ12を呼びました。で、ここもショップ12を呼びます。で、8行くときに、この8と2を組み合わせ、まず8、1を呼んで、次はこの2を試してみると、まだショップ12を呼びましたですね。まあ、もう一度ですね、なんかこの6を呼ぶときに、6、1で、 で、6、1で、えっと、12、あと12、2、2あと12 2、2、あと8、2。で、これは4、1を読んで、8、2ですね。で、12、で、12。で、次はこの、えっと、8で読んで、12、2、2、14、2、14、2。でも、ここは12。つまり、で、重要なところなんですけど、ここから全部を読んでショップ、食、 12を呼ぶときに、この次の計算が毎回一緒です。ですね。ショップ12からこの残りの計算が一緒ですので、あの、ショップ12を呼び返すと、もったいない計算をやって、無駄な計算をやっています。ですね。ですので、なんかこの、ここだけで、1、2、3、4、 4回読んだショップ12が、なんか削除できますかで、ショップジュニーだけじゃなくて、例えばここで、あの、ショップ15、三を読ぶのは、そのジニーの4回かける2。だから、ショップ15、三が8回読んでます。もっとひどいですよね。 ですので、なんか、どんどんどんどん問題が大きくなると、その複数のよ、なんか、無駄なと呼びかけが増えていきます。じゃあ、それを、っと、なんか、コントロールはできないじゃないか。ですね。えっと、これを、そのコントロール方法を見てみましょう。 まあ、あとこのように、えっと、問題がこういうふうな同じものを何回も繰り返しているある問題がそれは repeated sub-structures って呼ぶ問題です。で、この特徴を見ると、まあ、これは DP が有効だろうなと思われます。ですね。で、これを解くためにまず DP 表を作ってでその DP 表の縦軸と横軸が ショップの M と,、えっとえっと G の関数となります。つまり縦軸が M、横軸が G ですね。で、このテーブルはどれぐらい大きくなるんですね。まあ、最大の場合は M のサイズと C のサイズ。で、M が0から200ですね。で、C が1から20。で、200×20 ですと、あの、テーブルのサイズが4000ぐらいです。つまり、 20の20乗から4000で速くなりました。これはすごい差が感じて GP でこのプログラムを走るとすごい速く解くことができます。ですね。じゃあ DP の実装について話しましょう。DP の実装は主に2つの考え方があります。1つの考え方がトップダウン。 で、もう一つの考え方が、ボットンアップっていう考え方があります。それは、あの、どういうふうに GP 表を、えっと、入れ込むと言いま す, ですね。トップダウンの場合ですと、それは、これは、あの、その 3n プラス1のアプローチと同じです。GP 表が、ただの再帰関数のメモリーとして使っています。毎回再帰関数を読むときに、 その、まず DP 表をチェックして、もうこのパラメータでこの関数を計算したかどうかをチェックします。もしチェックしてるなら、その結果を使ってそれを返す。まあ、あの、全探索の問題が再起関数で解 く, 解くことができるときに、ほとんどトップダウンでと解くこともできます。一方、えっと、ボトンアップですね。ボトンアップのアイディアが、 まず、初期状態から、えっ、ー、と、テーブルをコンプリートして、で、次にある順番で、その表をすべてート例えば、まあ、まず、1行目とか、次は2行目とか、次3行目とか、次4行目とかですね。これを、これすると、なんかまあ、for loop で、例えば for i in m で、その中に for j in c で、それをループですると、えっ、ー、と、テーブルをすべてを まあ、問題によってはトップダウンの方がやりやすいとか、ボロンアップの方がやりやすいとか、それぞれの方法が、えー、とメリットとデメリットがあります。まず、あの多分一番わかりやすいが、えー、とトップダウンですので、トップダウンを説明しましょう。ですね、これは前の産業の前端策なんですけど、 これは、あの、ミモテーブルを追加だけです。本当にこれだけを変えてトップダウン DP になりました。まずが、えっ、ー、と、テーブルをあとリセットします。で、このテーブルがマイナス2でリセットしました。なぜかというと、このマイナス2はまだ処理してないという意味ですね。で、これはショップ MG。で、ここはまあ、ショップ MG と, あと終了状況。全く前回と一緒ですね。M が 小さい M が大きな M より大きければ、マイナス1を返す。G はシート大きければ、よしょれれば、M を返す。で、もう一つが、なんかテーブルですね。もし、なんか計算する前にテーブルをチェックします。もしテーブル MG がマイナス2ではなければ、つまりもう、えっと、このテーブルをもうすでに、あの、処理、処理しました。マイナス 2, マイナス2じゃないですね。 じゃあ、その場合だと、そのテーブル MG を開始する。ですね。もうこれを計算しました。結果はこれです。英語だと、テーブルロックアップという点ですね。で、あの、M2 の場合ですと、もうまだテーブル、この、この M とこの G でテーブルはまだ計算してない。では、計算方法が同じですね。プ m a x s h o p m ライス c e g l ただし、えっ、ー、と、一つの新しいものが、この計算がリターンする前に、 テーブルに保存する。つまり、この m a x f o r i i n k c を計算して、で、その経過をテーブルに保存します。で、リターンも同じくテーブルを、えっと、リターンします。これだけです。じゃあ、授業が終わり。お疲れ様です。はい。もう少し続きましょう。<咳>えっ、ー、と、では、っと、トップダウンの GP が、まあ、見てる通りに、 えっ、ー、と、とても、あと簡単です。ですね。テーブルを追加して、で、毎回再帰関数に入るときにそのテーブルをチェックします。一つだけお気をつけないといけないんですね。このテーブル、この再帰関数が M と G だけがパラメータです。例えば、ある再帰関数では M と G だけじゃなくて、えっ、ー、と、その前の状況、どこから来た状況とかの情報。 その前の状況とか、次の状況とかが入っていると、テーブルがあの DP 表がだいたい作れなくなる。なぜかというと、その状況が実はすごい大きくあの、パラメータの数ではないですね。3つのパラメータとか4つのパラメータとか、それは問題ないんですけど、このパラメータの意味が重要です。このパラメータの意味が前の計算と関係がない。今だけのことを見る。つまり、このパラメータでこれからの計算ができるけど、前の計算が関係ない。 あほとんどの探索問題はこれは問題がないということなんですけど、これだけをちょっと気をつけて、珍しく、例えばここはオブジェクトが入っているときだと危ないということです ね, ね。一つの考え方だと、なんかこのパラメータの一つがオブジェクトの場合だと、そのオブジェクトはどういうふうにテーブルに入れるのか。ですね。はい。じゃあ次はボトンアップの DP をお話ししましょう。まあ、ボトンアップの DP のアイディアが、 まず表を作って、で、その表が、あとその問題のステートを入れます。でも、最初が初期状態を入れて、で、その次の状態が、あとアンプロセスとして入れます。で、次はテーブルをループして、アンプロセスの状態をプロセスして、次のアンプロセスを計算します。 まあ、あの、ボロンアップの DP の難しさが、その、正規状態はどれですかとか、で、それじょ上期、正規状態から次の状態はどういう、どういうふうに投げる、どういうふうにトランジションするのかですね。でも、この二つを解ければ、えっと、ボロンアップがただの大きなループとなります。まあ、具体的な例を見せれば、わかりやすいですね。これは、えっと、M が10ですね。K0 が24。 K1 が46。K2 が1321。で、これはまあ GP 表ですね。m ですね。M が0から10までいく。で、S が、えっと、S0、S1、S2、S3。ただし、このテーブルが前のテーブル と, とちょっと違いま す, です、ね。あとテーブルの中身があとどれぐらいお金がどこてるじゃなくて、true-false です。で、true が えっ、ー、と、このお金で、ここまでの、えー、と S まで、え、までたどり着きます。例えば、えっ、ー、と、ゼロお金を使うまで、ゼロまでたどり着く。つまり、お金が使わないで何も買わない。それは当たり前ですね。で、transition ですね。S から S プラス1ですね。すべてこれをチェックして、で、 もし、この中身はマークであれば、この中で K ゼ KS をすべてを買ってみる。で、買ってみると、えっと、その次のループでどこまで届くのかをチェックする。ですね。例えば、0から、えっと、0お金で2と4を買うことができます。もし2を買うなら、お金の2までを届くことができます。 もし4を買うなら、4までを取る。買うことができます。ですので、次が2と4をマークします。ですね。それは、あと、i イコール、えっと、0ですね。で、i イコール1が、じゃこれをもう一度、えっ、ー、と、ループします。これをループするときに、2と3が届く。っていうこと。2と3がたどり続ける。ですね。で、えっ、ー、と、1を選択するときに、もし、 お金を2を使っているなら、4と6を買うことができます。2プラス4が、えっと、6。ここをマークします。で, す、ねで、2プラス6が8。ここもマークします。次は4。4プラス4が8。これをマークします。4プラス6が10。ここをマークします。ですので、次のループ行きましょう。ですね。6と8と10。1つを気をつけないといけない。1つを あの、着目したいところなんですけど、あの、この8が2回をマークしましたんですけど、これは true-false のテーブルなので、1回だけで、えっと、残ります。つまり、えっと、何の意味かというと、2と6を買うか、4と4を買うか、意味が一緒です。ですね。だから、あと8にはただ true を書きました。えっと、1と、えっと、0と1を買って、8のお金を使いました。 ゼロと1を買って6のお金を使いました。ゼロと1を買って10のお金を使いましたもう。もう少しこのテーブルの意味を見ましょう。例えばゼロと1を買うときに3のお金を使う方法がありますかないんですよね。なんかこの2と4と4の6、すべての組み合わせを見ても3のお金の使い方がないから S2 には3がマックしていません。同じく1と0を買うと7のお金を使う方法がない。 0と1を買うと、お金、えっと、6と8と10のお金の使う形しかありません。じゃあ次は、えっと、6と8とをと10を処理しましょう。K2 が1、3、2、1。なので、えっと、ここから1を買うと7。3を買うと、えっと、1、2、3、9。2を買うと8。だから、この6から7、8、9をマークします。 で、この8から9、10、11。だから11は予算切れなのでマークしない。だから9と10。で、10は11、12、13なので、それはすべて、えっと、予算切れ。ですので、えっと、この6、8、10が、この K2 のアイテムを合わせると、マークするのは7、8、9、10。ですね。この通りです。えっと、まあ、 で、これは、あの、最後まで行きましたので、目的は最大のお金を使いたいときですので、この s んの一番左、えっと、右を見ると10。ですので、この問題だと、予算10をべてを使う方法があります。ですね。つまり、ソリューションが Max, Market Column of e l a s t つまり、一つの、あの、どうてこの、これはちょっと当たり前そうな問題なんですけど、実は DP で、 あの、他の表のやり方とか、他のトランジションのやり方もあります。ですね。あと、まあ、これは最後の授業この、この講義の最後の授業で見るんですけど、DP 表が正しく選べると、えっと、問題が早くなったりとかそういうことがありますの、ね、で、それを気をつけましょう。で、これはプログラムですね。あと、メムセットが、えっと、まずテーブルを全てをゼロにして、 で、テーブル00が1。マークしましたですね。で、このループですね。for g in 0 to c-1。この g を回します。で、for i in 0 to m ですね。で、if テーブル gi1 であれば、あと、つまりマークしているなら、あと、まあ、その k のすべてのアイテムで、for k i n 0 to k そ。それぞれの k のすべてのアイテムですね。 で、テーブルの G プラス1とコストの G プラス1は1。ちなみにこのコードはピシュードコードなので、えっと、このコードこのままで実装してみると、ここをマークしてみるときにアウトオフバウンドになるので、これだけをチェックしてください。まあ、あの、ちょっと理解が、えっと、まあ、トップダウン GP がボロンアップの GP と比べて、 えっと、トップダウンがすごい当たり前そうなんですけど、ボロンアップはそんなに当たり前ではないんですが、まあ、ボロンアップでいろいろなメリットもあります。例えば、一つ大きなメリットなんですけど、このプログラムを見て、この表を見ると、実はこの表はすべていらないんですよね。なぜかというと、えっと、この行、えっと、この行を、 計算するには、この行だけの情報が必要ですね。で、この行、表、この、この行を計算するには、この行だけを必要。この行を計算するには、この行だけが必要。つまり、このテーブルの行の数は2つだけで繰り返していいんですよね。まあ、S が3だけだと、2つの行とか4つの行が変わらないんですけど、 例えば S がすごい長くて S が100とか S が, か S が1万とかの場合だ と,、えー、と2つだけを使うとメモリーはそんなに使わないのでこれは、えー、とボロンアップ動的なプログラミングだけができます。ストップダウンがこれは、うんまあ、できないか、まあ、できないかなできないにしましょう。やり方がなんかできる方がわかる人は掲示板に書き込んでください。 はい。では、えーと、次は、じゃあどっち、どれを使うんですね。トップダウンとボードアップ、どれを使うか、まあ。トップダウンのメリットですね。トップダウンのメリットは実、実装がすごい簡単ですね。ただ、あと再帰関数のに、えー、とメモリをつく。それで終わり。 で、あと、もう一つのメリットが、えっ、ー、と、前のループ、前のボトムアップを見たときに、ボトムアップがすべてのインデックスをループしますが、えっ、ー、と、トップダウンが、えっ、ー、と、再適関数で読んだインデックスだけ呼びます。ですので、なんかそのスパースな DP の場合だと、スパースな探索の場合だと、えっ、ー、と、ビジテルの数が表よりすごい小さいかもしれないですね。 で、今が、えっと、まあ、デメリットとしてですね。あの、再帰関数を呼ぶには、えっと、オーバーヘッドがあるんですね。再帰関数、フォアのループと比べて再帰関数が遅い。特に Python を使ってる人が知ってると思うんですけど、Python だと再帰関数が呼びすぎると、えっと、通常の Python がクラッシュします。多分、あの、一番最新の Python が多分まだ残ってると思うんですけど、えっと、999回で サイキカンスをえっと深く呼 び, 呼び出すと、インタープレイターがプログラムを停止します。ですので、Python がまあそんなにまあ999段のサイキカンスが呼ぶことがないと思うんですけど、まあ、それでもなんかその停止を考えなくてもサイキカンスのオーバーハイドがどんどん大きくなります。ですので、同じ 同じ個体をテストするときだと、トップダウンの方がちょこっとや遅いんですね。で、えっ、ー、と、ボロンアップ、ボロンアップ DP のメリットが、まあ、あと、どうせすべての表をビジットする場合だと、まあ、ボロンアップの方が早い。フォアログを使うからですね。あと、前も説明した通りに、えっ、ー、と、表の特徴によっては、あの、今、まあ、もう使お使い終わった えっと、行が捨てておきなのでメ、メモリがトップダウンと比べて少ないですね。デメリットが、まあ、あと、トップダウンと比べて、ちょっとアウゴリスムを整形するのは少し難しい。あと、あと DP 表がエスパースの場合だと、えっと、ループがもったいなく、無駄に全てのステートをビジットします。で、えっと、DP ですね。あの、まあそう、なんかその、今までは、最大の予算、どれぐらいお金を使ったのかだけを知りたい。でも、一部の課題だと、どれぐらいの問題をお金を作るとうとどれも、どれぐらいお金を使ったかを知りたいだけではなく、これぐらいの金額を使うためには、何を選択すればいいのかを印刷したいといけないんですね。それはどうすればいいのか、ですね。 まあ、これはあまり難しくない。アイディアとしては2つの、と2つの表を使う。1つの表が DP 表ですね。さっきお見せた DP 表。もう1つの表がパレント表、親表ですね。親表というのは、その、まあ、選択、なんか何か選択するときに、その親表で選択をあと保存します。親表については、次の問題で説明します。 ただしもうビデオは長くなってますので、ここで一旦ビデオを止めて、えっ、ー、と、次の問題、まあ、このエイプルフィールドの問題が、えっと、次のビデオで説明します。では、っと、またそこまでで。